Hi, my name is Simon, and I've been living and surfing in Okinawa since 1998. and I'm also a language teacher, I teach English at university, and recently I've also been teaching Japanese conversation classes. and I'm a keen student of Japanese, and so I've decided to、uh, combine those two to、uh, provide a guide to how to talk about surfing in Japanese.、Um, bear in mind, I'm not a native speaker,、uh, I think the grammar. So、all of this should be pretty good because I've checked it with my wife.、Uh, my pronunciation is good but not perfect.、Um, you should, so, you should definitely just use me as a springboard、um, to help you、uh, learn the phrases, understand them, and then you should definitely follow Japanese、uh, native speakers、um, to really、uh, hone your Japanese speaking and, your, your, in particular, your pronunciation. Okay, but I think this will get you started. Okay, so we're going to get into it.、Um, you can look at the print,、um, which I've attached to the bottom of, th of this video, to follow along to see the meanings. I'm just going to read the Japanese. And I recommend, I'll also provide a, an audio recording, and I recommend that you put that on repeat and just listen to it for hours while you're driving and doing the washing up and running and whatever,、um, because that'll really、uh, just burn the phrases into your brain and you'll be able to hear them in your head and it'll be much easier to say them. Okay. ああ、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう。久しぶり。久しぶりです。元気元気ですかうん、元気よ。ケンジ、元気うん、元気ですよ。 中田さんも、元気ですかなみはどうですかなみどうですかどうですかなみはどんなねどんなねどんな is pretty o k i a now, and I'm not sure if that w o k e d up on the mainland. サイですよ。最高だよ。最高だよ。 上等ですよ。上等だよ。上等までょっ大きいなのです結構いいよ。結構楽しいよ。悪くない。遊べるよ。微妙。あまり良くない。良くない。ダメだね。サイズはどのぐらいですか 大きさはどのくらいですかサイズは大きさはクローズだよ。クローズ気味だよ。危ないよ。やめたほうがいいはず。たまに来るドセットはダブルぐらいあるよ。たまに来るドセットはダブルぐらいもあるよ。セットは頭半ぐらいがあるよ。 セット、頭半ぐらいがあるよ。頭オーバーですよ。頭ぐらいはありますよ。肩ぐらいがある。胸ぐらいかな。<咳>あな胸ぐらいかな腰しかないよ。腹しかないよ。ももしかないよ。膝しかないよ。 くるぶししかないよ。微妙にしか割れてない。くるぶししかないよ。微妙にしか割れてない。So, しかプラスネ a ティブ means only. うねりは入ってるけど割れてない。うねりは入ってるけど割れてない。波ないよ。フラットです。風は風は吹いてる めっちゃしようよ。めっちゃしよよ。かなりふいてるよ。結構強いね。やや強い。People don't really say this, but you might see it on the weather forecast. 風はまあまあふいてる。ちょっとしかないよ。あんまりない。 i t s It's just a movie title, but it means there's no win. And a book title. 風の向きはどうオフショーだよ。オフだよ。サイドオフ。サイド。サイドオン。オンだけど、弱いから大丈夫だよ。オンだけど、弱いから大丈夫だよ。オンショーです。波はぐじゃぐじゃになってる。ジャンクだよ。 ジャンクコンディションですよ。ジャンキーコンディションです。波はどんな感じ結構いいよ。良さそう。つながってる。掘れてるよ。チューブしてるよ。ちょっとダンパーしてる。ダメだね。うねりの向きは良くないかも。 南がありすぎかなうねりの向きは良くないかも。南がありすぎかな南、北、西、東、北東、北西、南東、南西。V 見た見たよ。 1.5 メートルって。周期は ?16 秒。16秒だって。16秒だって。ああ。塩。満潮は何時ですか館長は何時かわかる 2時半ぐらい2時45分だった気がする2時45分だった気がするあー覚えてない今潮が上がってきてる今から潮は引いていく潮が入ってきたら良くなるかもね 塩が入ってきたらもう終われなくなるはずね。塩が引いてから良くなるかもね。塩が引いてからだめになるはずね。塩が引いてからだめになるはずね。もう浅いよ。まだ浅いよ。今からだね。早晴れはどんなかな ハイバルは見ましたハイバルをチェックしましたどっかチェックしたどっか見たハイバルは小さかったよ。ハイバル、波ないよ。かなりでかいスウェルじゃないとハイバルは割れないよ。人混み。人混みサーファー入ってる 何名入ってるいっぱいいる一人、一人は入ってるよ。二人は入ってるよ。三人は入ってるよ。四人は入ってるよ。五人ぐらいは入ってるよ。十人ぐらいは入ってるよ。五十人ぐらいは入ってるよ。ぎゅうぎゅうですよ。違うところを考えた方がいいかも。結構人いっぱいだよ。 そんなにいないよ。人少ないよ。今誰も入ってない。でも準備してる人は結構いる。今誰もも入っててないいでも準備しるる人は結構いるみんな上がろうとしてるみたい。誰も早いよ、これ。天気どんな天気はどうですか 晴れてるよ雨降ったりやんだりしてるあと で, <笑>で風強くなるんじゃない台風沖縄の沖縄の南にまた台風が発生してるらしい沖縄の南にまた台風はが発生してるらしい 沖縄ずれるでしょう。沖縄ずれるでしょう。あ、進路が変わってきてるみたい。あ、進路が変わってきてるみたい。台風は近づいてきてる。台風は近づいてきてる。直撃するかな。直撃かな。台風対策した。台風対策した。 強風域に入りそう。強風域に入りそう。今から暴風域に入るみたい。上がった方がいいかもね。今から暴風域に入るみたい。上がった方がいいかもね。目に入った。海に行こう。過ぎたら行こうね。二十一、二十一号入った。 アドバイス入ったほうがいいよ。やめたほうがいいよ。上がったほうがいいよ。昨日どっか入った最近海入ってる昨日早バル入った。先週早バル入った。どうだった どんなだった最高だったよ。上等だったよ。めっちゃよかったよ。よかったよ。結構よかったよ。楽しかったよ。楽しかったよ。面白かったよ。悪くなかったよ。遊べるぐらいはあったよ。 微妙だった。よくなかっただめだった小さかったからロングで入ったよかったよ頭がらいがあって人もいなかったから貸し切りサーフィンだったよよかったよ頭がらいがあって人もいなかったから貸し切りサーフィンだったよ楽しかったから5時間ぐらい入ってたよ いいい波いっぱい乗ったけどめっちゃ日焼けした。楽しかったから5時間ぐらい入ってたよ。いい波いっぱい乗ったけどめっちゃ日焼けしたよ。最近あんまり海に入ってない。仕事で忙しい。最近入ってない仕事で忙しい明日波はどうなるかわかる 明日どうかな明日まで残るかな明日サイズ、明日サイズアップするかな上がるみたいよ。下がるみたいよ。明日風がオンになる。明日昼からうねりが届くみたい。明日昼からうねりが届くみたい。 なくなると思うよ。明日はもうクローズかもよ。さっきの波よかっためっちゃよかったよ。チューブも入れた。うん、よかったよ。長かった。うん、ダメだったよ。クローズした。テイクオフでこけた。テイクオフでこけた。ドロップインされた。 ドロッピンされた。誰かにドロッピンしそうだったからキックアウトした。誰か に, き誰かにドロッピンしそうだったからキックアウトした。誰かが邪魔してたから、まっすぐに行かないといけなかった。誰かが邪魔してたから、まっすぐに行かないといけなかった。板暮らしたから、上がって交換しようね。板暮らしたから、 上がって交換しようね。リーネ。リーフブつかって怪我した。痛かった。血出てるリーフブつかって怪我した。痛かった。血出てる謝ること。Apologizing。さっきごめん。ごめんなさい。If somebody apologizes to you, you can answer i t いいですよ。大丈夫ぶつかってない。 行かないと思った行けないと思ったグーフィニクと思ったレギュラーに行くと思った見えなかった。見えなかった失敗しましまた。失敗しました。すみません。ごめんなさい。 ごめん。ごめんね。もう上がろうね。もう上がろうね。もう上がるね。もう上がるね。また今度ね。また今度ね。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。明日また、明日まで残るかな明日まで残るかな Ashtamo, ariso na kanji? a t o k a y that's it. Wow. 16 minutes and 17 pages. A minute a page. See you in the water, speaking Japanese. Gambati kura sai. Done.